えこんにちは黒田和ですす今日もごご視聴ありがとうございます、えー、コンピングをやっていく上で皆さんがもう最初から左手バンバンバンバン入れちゃうんですけどまずレガートだけに集中するってことができればそうすれば、えー、レガートで気持ちよくできたらレガートだけでスタートして左手入れるのをものすごくこう後にこう、ね、温存しておけるわけじゃないですか。でレガートに対しての、まあ、ちょっと考察というか、えー、やっていきたいと思います。 えー、こ, のこここののに書いたのがベースのラインですねでベースもドラムもそうなんですけど叩いた瞬間にビートが出るかってそうじゃなくて音がここううううやって膨らむんんだと思うんですよこういうふうにねでそうすると、えー、この上に書いたようなこう感じてるのをクリックとして考えてこのタイミングをぴったりで演奏したものをこれ「ジャスト」って言うんですけどこれをちょっと聞いてみましょう。 これねそんなに悪くないでしょ別に飲んで普通じゃんって思ったかもしれないですけどこれ僕らが演奏してるとちょっと重たく感じますね。でそれが こ, この上の方、ね、で実際に、えー、これ、えー、っとわざとクリックをぴったりに合わせたんですけどもともとはこうなってるんですよこれがクリックねこれがクリックでこうベースの波形を見るとやっぱりこうちょっと突っ込んでるんですよねで膨らんでるところにちょうどこうビートが当たってるようになってるでしょ。 これをわざとメトロノームをこうずらしてこ こ, ここにずらしてここに合わせた演演奏奏が今の演奏ですで実際、えー、僕らが演奏する人とやっぱり駆け読み大概の人はみんなこうなってるんですけど、まあ、プロのミュージシャンでベースの人と一緒にやるとこれぐらいの。 ちょっっとと違いいいががかかからなかった人もいるかと思いますがこれはあの僕のまあブログですねブログの方にはちゃんとあの聞き比べできるように2つ貼っときますけどこのこのズレがすごく大事なんですね。でこう前に突っ込んでいくってことは本当に若干シンコペーションしてるだから進む要はぴったりのタイミングってオンっていうのは脅迫って言って 要は強く感じてる箱なので、そこに強度を叩くと安定しちゃうんでね。ワンツースリー、フォー、ワンツースリー、フォーだと音が止まっちゃうから。進行する感じ、ワンツースリー、フォー、ワン、ちょっと前に食ってる感じをキープできるかどうかっていうのが大事なんですね。で、ここに早打ち一分二百アランドーソンって書いてありますけど、僕はまあ師匠が、え。ー 斎藤潤さんじゃないですか斉藤さんの師匠はアラン・ドーソンさんってトニー・ウィリアムスの先生だったりするんですけど、えー、このアラン・ドーソンさんのスクールに行くとね えー、テンポ200の16分音符の早打ちがね1分間できない人間にはこのレガートの話を教えないっていうんですよなんでかっていうと多分これさっきの聞き分けれなかった人もいると思うんですけど叩き分けれないイコール聞くこともできないしこ の, このズレを聞き分けることもできないしもちろん当たり前だけどここのズレを叩き分けることすらできないでしょうだから言っても無駄だとその時間があるんだったら基礎練習をやった方がいいという。200超えててきたら話しても あ, あって気づくぐらいのレベルだとだからこうちょっとかなり上級の話ですよ上級の話だけどこうだから僕はあの必ず最初に早打ち1分間っていうのをですねいっぱいあの資料があってこう1分経つとファンファレが鳴るっていうのがあって150から160170180200ってなってだんだんファンファレがゴージャスになっていくっていうようなそのしょうもないファイルを作ってるんですけどこうやって1分間200を超えるっていうのがいかに大事かっていうのはこの差をこれだから これ見てもらうと分かるけどほぼほぼこのねえー、ベーシストは基本的にはか な, かなりこう同じだけの分量を前にいるでしょこれがちぐはぐだと良くないんですよだからグルーヴするっていうのはこうやって意図的にずらせるかっていうことなんですねなのでこうやってやるってことはベースとこの曲線を合わせるから、ね、これ結構ね突っ込まなきゃいけないんですよなのでえっ、ー、と実際ベースとですねやってみたいと思いますだから ワン、ツー、シー。これぐらい突っ込む。遅くなっちゃうと。 後半はベースじゃなくてクリックの方を聞いてクリックのタイミングにぴったりこの打点を合わせたんですよ。そうするとベースかからすするとかなり重い感じがしますでこれを突っ込んで踏めてじゃあ突っ込むとバンド自体が突っ込んじゃうんですよっていうような話をよく聞くんですけどこれをハイハットを組み止めるんですよ。ハイハットって位置的にはですねえー、っとこれもいろんなあの教科書が出てるんですけど大体この辺踏むんですよ。 メメトトロロノノーームムの。メトロノームちょっと後ろかまあ逆に言えばこれ突っ込んでるからメトロノームとジャストぐらいでも構わないんですがレガートに対してえっと何かこう何パーセントか後ろに常にずれてるっていうのはこれはもうあのいろいろ波形で調べるとそう出てくる、まあ、波形イコールそのタイミングであるかどうかわからないけど基本的にはやっぱみんな少しずらしてるって感じですね。そうすると、えー レガート突っ込んだ部分左足をこう一緒に突っ込んじゃうとワン、ツー、慌てちゃうじゃないですかだからみんな一緒に突っ込みますよだから。でドラムだけで弾くと。 離れずれてますよね<音楽>。一緒じゃダメなんですよ。ハイハットの方が後ろにエイトビートだって。<音楽>じゃなくて<音楽>。後ろにずらすじゃないですか。裏拍っていうのは後ろで食い止める感じ。これも、えー、っと、ランダムじゃダメなんですよ。一定の割合でずっとこう踏めなきゃいけないね。ちょっとやってみますね。まずはランダムにやってみると。 イメージ的には僕はメトロノームクリックよりもちょっと後ろを踏んでるイメージです。ククリッととジャストぐらいだと でも僕は。ぐらいの感覚ですかねなので、えー、このベースに対してこの感覚っていうのがこれがずっとまずロックするまで狙っていって気持ちこれだけ気持ちよくなるんですよ。で、えー、裏拍っていうのはこのこれはランダムにするのも。 なんでこの、えー、とチーチキチーチキにするかこれは裏拍から表につながるときにこう音が入るからだからこうだからちょっと速くやると分かるんだけどテンポこの裏拍の音をランダムに入れるとチー ちゃんと今のベースとこのこれの関係でスイングさせてるんだけど裏拍がランダムに来るとどっちかとふわふわした感じ。で今度はこう一定にすると すすごく感感がオーバーバドライブ入ったみたみいいにてて加速していく感じがするじるゃないですかだからここがすごい大事でだからこれを一定しながら左手を入れれる要はそういう空気感と左手に全部つられちゃうんじゃなくてこうやってずっと同じように裏から押してあげるっていう感じをしながら左足を入れる感じ右 足, を右足を入れたり左手を入れたりする感じいろんな感じを持ってるとそういうこう。 例えば ABA 4コーラスあったとするとこの4コーラスの間にまあブラシだけでやるでレガートだけにするコンピングを少し入れるコンピングをすごく増やすってやるとみんな最初から結構これでやりがちなんですけどこういうふうに組み立てすることができますよつまりレガートだけで1コーラス楽しめたらものすごくギアが増えるんですね。僕僕はははちょっっっとと前から言ててるけどこういうい要要コンピンピグって僕ギアだと思ってんで加速を要はスッ この変速してこうだんだんだんだん加速していってあげる気持ちよくしてあげるっていうこういう感覚でレガートだけで例えばレガートだけで2コラス3カス楽しめたければどうすればいいかこれもちょっと方法論があるんですけどこれちょっとこの先のお話なんでこれはあのメルマガ読者さんで今度コンピングサロンに入っていただいた方の、えー、一番最初のお話になってますのでこれはちょっとお預けになるんですけど、えー、とコンピングを少し入れたりコンピングを増やしたりとかっていう形になるわけです。だから3年とかはもっとも もっと後でいいんですよ。ね、なのに、ま、みんなワンコラスめのこの辺で三年パタパタパタパタ入れ始めるんですよ。そうしたら、もうギアが五足になったらもう下げれないじゃないですか。だからうまくこういう風にこうゆっくり捉えると、例えばコンピックス少し入れたんだけど、もう片レガートだけに戻すみたいなやり方もできるわけじゃないですか。例えばコンピックス少し入れたんだけどここでレガートだけに戻す。でここでぐっと増やすみたいなこういうギアの入れ方が。 ものすすごくく組み立てが面白くなるわけですよそうすると管楽器のソロもやってる人もなんかだんだんだんだん盛り上がってくるから気持ちよくなってくるだからすごくこう長くこう長くじわじわじわと盛り上がってすごい高いところに手が届くって僕はイメージしてるんですけど。 すごいいじじじじわじわじわじわっていくと高いと高ころに手がる最初にいきなりわーって言っちゃうとあんまり高いところに行かないんですよ。やっぱり長く長くこう積み上げていかなきゃいけないこの感覚っていうのをすごい身につけるのがすごい大事でそうするとやっぱレガートっていうことに対してやっぱり一回真剣に取り組まなきゃいけない時期がやっぱやってくると思うんですね。でレガートでこんだけ楽しめたら絶対にこうコンピング楽しくなります。 でブラシでやってブラシで例えば3コーラスいったらあとレガートだけで2コーラスいったらもう5コーラスそんだけでいけるわけでしょところが5コーラスやるともう手持ちの札ないんですよ皆さん。だって1コーラス目にもう自分の知ってるフレーズ全部使っちゃうから5コーラスもやったら。 もううずっっと同じじ景色にななちゃうじゃないですかつまりこんな多分皆さんができるブラシのレガートレガートだけコンピング少しコンピングちょっと増やすっていうのでこれだけでも4コーラス十分に景色変えれるのに皆さん結構いろいろ最初から全部こう大富豪のジョーカー全部出しちゃうみたいな、ね、もう全部ジョーカーも2も全部出しちゃってもうあと出すものなくてずっと待ってるみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。だかららこここらですねシンバルレガートっていいうううのはこういう 僕的に考えているのはこういう感覚要は突っ込んでいくからだかららだ進行する要はオンのタイミングだと進行しないでちょっと前に突っ込むその分裏拍をぐっと後ろに引っ張ってあげるとより長い短いい短が出てて伸縮して前に進んでいくんででくすよだからスイングするっていうのはバウンス感。でスイングしてる感じはするんだけど前に進まないレガートの人っているんですよ。それは何かってこの伸び縮みがないのね。 要は裏箱を溜めてないからだから同じとこでバウンスしてる感じなんだけどこういうふうにバウンスしていこうと思うとこの 長, 長い短い要は弱拍を貯めるっていう作業が必要になるんですねこれができてくるとまあこれがわかるようになるまでには必ずこの基礎練習早打ち1分2拍を16分早打ち1分2拍をやってみてくださいアラン・ドーソン曰く ト、え、ニーは二百五十ぐらい行ってたらしいですね。で実際世界レベルって三百二十ぐらい行くんじゃないですかね。だから二百っていうのは高めた層っていうところのまあ。 10秒切るって言ったらもう300クラスだけどまあ12秒とか13秒のクラスですねだからサッカー選手になろうと思ったらいくらサッカーが上手くたって 100m 走16秒とかだとやっぱプロの選手になれないわけじゃないですかなのでやっぱり 100m 走で言うとせめて13秒14秒台ぐらいではいてほしいっていう感覚に近いかなと思いますなので走り込みと一緒なので、えー、速いテンポを叩くために練習するまあそれもあるんですけど速いテンポが分かることによってこ こういう微妙なこのズレをコントロールすることができるしそれを聞い取ることができるんですよなのでこうちょっと前に3拍子とかでやっこの3拍子の上で4でやったってやってたんですけどただ4にやってるだけじゃなくてそこでさらに後ろにずらしたりするんですよその感覚がちゃんと察知できるかっていうのがすごい大事なんですねだからこれめちゃくちゃ大事ですね早打ち1分間、えー、この。えー ぜひ作ってててななんか練習してみていいいたただきたいなと思います、まああのタイマー1分やっといてピコピコピコと鳴らすとかねメトロノームとは別個にタイマー鳴らしといて1分経ったらやったみたいな感じでするのがいいかなとは思います。なので僕はいつもタイマーと僕ね練習途中でやめなくなるタイプなんで必ず終わらせるタイマーとかこういうこう、ね、測るタイマーのタイマーいくつかと。でもだから こういうね、あ、アップルウォッチとかでタイマー使ったりここではタイマ使ったりとかタイマーを複数使いながらメトロノーム必ず使って練習してましたここら辺はものすごく難しいお話ですけどこのレガートの感覚この要はスイングして進行するこれが進行してってスイングしてたら上の人がめちゃくちゃ楽になるんですよあのサックスの人たちがこうふって一個音をやるだけで音がピュアーって飛んでいくんですけどこれが こっちの上の上タイプだと進まないんですねは箱はちゃんとあるからそのやりにくいほどではないんだけど気持ちよくはないものすごいこっちの後ろの方に行ってこう進行してグルーブベルストドラムがグルーブしてるとサックスがパッバレーベバレーブ。 ぐらいの感じのアドリブでも十分こう対空するしすごい気持ちいいしドラム・オブ・ベースもめちゃくちゃ気持ちいいっていうこのシンプルなとこでいかに気持ちよくするかっていうのを追求するっていうのもすごいこうコンピングにはすごい大事かなと思っておりますはい以上であります、えー、今日も最後までご視聴ありがとうございました今日もご視聴ありがとうございました今日の動画が面白かったなとかためになったなっていう方は是非いいねボタンを押してください、えー、作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします